皆ぎるようだ対戦相手が決定しましたあなたたちに勝利を 悪くないおてんばが過ぎるぞシールド起動 攻撃する気か。笑わす任務は以前せこそうかいの暇さえあぞ。こんなことか。痛みに取り合う暇などない。粛清する気何をするないよ。しの、流しすげえ恨んでくれて構わない。分、ま、裂をわきまえろ。非常に危険な状態です。っとっておき。うん、友だってやる。 すいません残り2秒見首っていたようだ走りなっちゃって出撃規制を選択してください当たっちゃって再出撃 し, しくのもそこまでだダブルアイデアの力最善は だか痛みに取り合う暇などない 手段を変えるご覚悟くださいませ者が不運を呪え残り危機せず後悔の暇さえ与えんか制裁を下すはっと血位は揺るがフクロスリン準備完了幻想を最後としてお届してやろうか戦闘時間残りわずかです が下届けはしない、ま 彼ら を, 思う意思こそだを勝利に導くのがみんなのおかげだ。